はい、おはようございますラスカルでございます本日はですね大阪からラーメンをお届けしたいいと思います。本日訪れているお店はですね先日篠のくんなんかもめちゃくちゃでかいチャレンジメニューを行っていたラーメン小僧さんというおおお店にお邪魔しております。こちらのお店なんですけれども豚骨を使ったね超濃厚なラーメンがいただけるそうなんですがなんかねすごいのがあるらしいのよスープが。 スーツじゃない、もう固体えすぎてレンゲが立つほどの濃厚なねラーメンなんかもあるということなのでそちらのねラーメンプラスまあ、いろんなね中華そばだったりとか混ぜそばもございますので本日はそちらの計4品をねやりたいこうと思いますメニューがね到着するまでもう少々お待ちしたいと思います<音楽>ということでただいまね1杯目のメニューが到着いたしました1杯目にいただきますのは小僧スペシャルという水と 豚骨のみを使って炊いた超濃厚なスープなラーメンらしいんで早速ねこちらいただきます小僧スペシャルのこれスープねこんな感じでございますうわ豚骨感すごいね<笑>うまそういただきますおーすごいですね<笑>禁断っていうねこれよりも濃厚なラーメンがちょっとね後ほどいただくんですけど小僧の段階で、ね めちゃのこ う, うんお値段もすごいし塩分も、ね、しっかりあるんでこれラーメンにのせてね食べてみたいと思いますしっかりとこれスープを麺にのせてうまそうだなこれで今回はねこちらのラーメンとそのレン乳が立つラーメンに関しては大盛りで注文しておりますあうまっいいね スープが超濃厚なんで必然的にね麺にスープが絡んでくるんですよ、これがね絶品ですね。んーうまーで、このねチャーシューなんだけど炙りチャーシューになっておりまして注文が入るごとに焼き入れしてるので、香ばしさが、ねね、店内にさっきから出てるんだけど、このチャーシューも、ね、いただきます。 うん、うまっああこれペロッといっちゃうわせっかくなんでこれスープのりしたしてこねぎとかのトッピングもね合わせて。 うん、マジで久々にこんなに濃厚な豚骨ラーメン作ったかもうこれスープ自体がシンプルに豚骨、まあ、と水だからこそこんな濃度なんだけど全然ね重たくないしさらっと食べれるのよ。 で相当濃度あるけど次に出てくるラーメンがさらにこってりもったりしてるらしいんで楽しいんですね<笑>、うん、これちょっと最後ね味玉も、ね、スープにこれ重ねて<笑>いただきますう ん, うんうんということでタイムですねこちら1杯目 汁もね、ほぼなくなるぐらいもう麺に絡んで最高の一杯でございました。ごごごちそうううさままでしたああ、りがとうございます、えー、あすごい、ま、たたー<笑>うーっ こちらのねラーメンが禁断ということで先ほどの一杯目にい た, だいたラーメンは豚骨と水のみで作ってるスープなんですけどもそこに背脂が入ったスープらしくてやばいよねレンゲ立ってるからね<笑>ちょっとねこちらもね早速いただきますう見えるかな背脂も溶けきってるわけじゃなくてこんな感じでこう粒状に残ってるタイプなんでねうまそうこれはうまいでしょ で先ほどのスープは意外にさらっとしてるんだけど背脂が加わることによってよりね甘みがプラスされるしとこのどっしりとした食べ応えああこれは確かにあの名前の通り禁断の味がする<笑>もうちょっと麺見えるこれ汁多めの混ぜそばよ辛<笑>み具合がやばいわ うん、うわうまあもちろんこってりはしてるんだけどやっぱりシンプルなので重すぎないし見た目以上にさらっと入ってくるねうまっちょっとこれのりもいっちゃっていいですか これでもこの濃度なんだけどさらっとしてるんでうなぎね多分ね女性の方とかも食べやすいと思うな卓<笑>上にこれブラックペッパーありますんでこちらを使ってね味変していきたいと思いますうーわーこれをしっかりスープ混ぜてはいこれ いかがでしょうか、うん、本当ね、この豚骨スープ、癖になるというか、中毒になるというか、一回知ってしまうと、定期的にね食べたくなるですよね。大阪か ね、ちょっとこのスープは具ですもう具材です、うん、これはね食べないわけにはいかないうんということでこちらね2杯目もきれいにね完食させていただきましたごちそうさまでしたというん、てことでただいまですね3杯目到着いたしまして今回だきますのが混ぜそばでございます で、こちらのね、混ぜそばなんですけれども1杯目に頂 い, いた小僧ラーメンのスープを使って作ってる混ぜそばらしいのであの濃厚なねスープが使ってるってことは絶対にうまいと思いますのでこちらもねいただきますひとまずこれ混ぜそばなんで全部混ぜましょうかよっよいしょよいしょおおうわうまそう全部具材混ぜ合わせるとこんな感じでございます これはもううまいだろう<笑>いただきますぶ、うんう、ま、多分この混ぜそばのたれ、それ自体はね、かなり甘めに仕上がってて、にんにくの風味も効いてるし、そこにね、もちろん小僧ラーメンのスープのうまみも入ってて、これ、抜群にうまいかもうん、ご飯とんとたい。<笑> ご飯と行きたいけど、今日はね、我慢します。うん、炙りチャーシューもコロチャーになってて、いいね。この一口で、これ全部が持ってかれるって感じ。 ってことで今ね3杯目もししっかりと完食させていたただきままごう今ねこうやって、まあ、ラーメンも2種類食べてるし混ぜそばも食べてみてどれもねちょっと違う良さがあるというか基本ベースはその水と豚骨っていうシンプルなねスープの構成だとは思うんですけどなんかね返しとか具材とかこれがね変わることによって全然違うメニューになるんだよね常連さんは多分これローテしてんだろうね<笑>うんうまい とということで最後にいただきますのがこちらの中華そばでございますこの中華そばなんですけれどもいわゆる中華そばでよく使われる鶏ガラではなくてこれね豚ガラを使って作ってるスープだそうでこれもねちょっと楽しみでございます最後にいただきますこれも上から見えるかなこんな感じでしっかりとね背脂が入っております さっきのこのこ濃厚なスープに比べてこっちの中華そばの方が醤油の甘さっていうのかなそれがすっごい際立っててでもね負けないんだよねその豚柄がちゃんといるんだけど醤油感と骨感のねそれが同時にこう襲ってくる感じあのね中華そばって名前だけどめちゃめちゃ前衛的な中華そばそしたらこちらの麺もいってみましょう うん、メンスするとスープで飲むよりもよりねこのはっきりと醤油感飛び込んでくるねうん、うん、これね塩分も っかかり効いてるから優しい中華そばというよりかはもうがっつりとした中華そばでこれからのね暑い時期とか汗かく時期はちょうどいいかもしれない、うん、そしたらこちらの具材がラストでございます。 さあ。 ということで、例えばですね、ねラーメン小僧さんでびっくりするような、まあ、濃度のある、この、レンゲが立つね、金山のラーメンから、まあ、こういったね、中華そばや混ぜそばもいただいてきましたが、正直ね、こういう系統ってなかなか食べれないと思うんですよ。水と豚骨、これがメインとされた、もう、ドロッドロの濃厚スープ。麺にもしっかりと絡みますし、どのメニューも絶品でございました。関西にお住みの方やね、逆にその、大阪に遊びに来ますよって方は、ぜひこの、ラーメン小僧さんで、超濃厚な、この、 トンコツラーメン食べてみてください絶対にあの皆さんが思い描くような豚骨ラーメンとはまた全然違うジャンルとなっておりますので一口食べたら100驚きますということで本日もご視聴ありがとうございました、えー、この動画がと思ったらチャンネル登録コメント高評価、えー、またですねサブチャンネルなんかも最近は指導しておりますので概要欄の方からですそちらもチェックしてみてくださいということで次の動画でお会いしましょうじゃあね